BMW の X1 試乗していきましょうオレンジのラインが入って幻想的な車内空間に見えるだろう実はこれ死ぬほどコストダウンしまくってるぜ2015年以降発売の新車価格約400万円推定原価200万円内装のボタン類フルプラスチックダイヤル類の操作感高級感のかけらもなし BMW の X1 の中でも 多分一番安い、S ドライブ 18i。私がブログ記事にて、150万円くらいブランド用高利益を取ってから、残った金で目に見えるところだけ、貧乏人向けに適当に粉飾して、見た目だけ BMW ファミリーに紛れ込ませた。そう酷評した内装を持つ、BMW のエントリー SUV、その中身はいかに。というわけで走り出したのですが、車体は小さいわけではないんですが、大きすぎず、 とても乗りやすいサイズ感です。特に前後方向が短めで、横幅もそこまで太くなく、動きもぎくしゃくしないため、運転しやすい。数秒だけオーディオテスト。うん、特段と良いわけではないですね。マツダやベンツの B クラスの方が、よっぽど感動的な音響です。とりあえずスペックの紹介をしていくぜ。 大体スペック通りな車だからな。どういう意味なんだか。さて前後長は4455ミリ。横幅は1820ミリ。前後は1610ミリ。車重は1520キロで、最小旋回半径は 5.4 メートル。瞬間燃費計から伸びる。メーター下側の青いバーは、多分減速の際に、オルタネーターから回生充電を行っている表示です。ついでにエンジンスペックについてですが、1.5 リッターの直算 1 3 6馬力しかないです。最大トルクは約2 2 0ニューートンメターもあって、基本的にトルクで伸びていきます。動力不足感はほとんど感じません。それにしても設定項目豊富だよな。使いこなせる人いないだろ。そうそう、一つご理解いただきたいのが、多分このグレード、BMW 的にはエコカーとして作ってるんですよ。SUV なのに駆動方式は FF だしな。ちなみに最上位の2リッター直4ターボは、231馬力の4輪駆動だ。 一世代前の X1 だと、3リッターの直6自然吸気も選べたようなんですがね。というわけでスポーツモードに入れると、まさかのトルクメーターを出すことができます。1250回転から、最大トルクが出る低回転型エンジン。これから都心環状で踏んでいくが、馬力というのは、トルクに回転数をかけたものであるということが、このメーターを見ているとよくわかるぜ。とっても面白いですよね。こういう装備がついてくるの、本当に良いと思います。 そして現代車はアクセルをオフにすると基本的に燃料を噴射しません瞬間燃費計以上にエコ性御が見て取れますなカーシア放置で放電していたからかしばらくはアイドリングストップは作動しないぜこのウルタネーターの回生減速かなり独特ですね突然減速 G が強くなるハザード下の丸ボタンのところで先進安全装備を簡単にオンオフできるのは ドライビング特化の BMW ならでは、安っぽいエアコンスイッチを横目に、数字が並んでいるところの上を指で撫でると、何が登録されているのかが一目瞭然です。本当に表面に触れるだけでいいんだぜ。これなら混乱することもないな。仮てこの BMW は、位置が自宅に設定されていてありがたいですね。カーシェアだとたまにあるのよ、自宅に設定が。そしてここで、この BMW が、メカとして高級車してるポイントを。 2つだけ紹介しますまずエンジン、レクサスみたいな、指導した瞬間から静かさがわかる、緻密に組まれたエンジンです。さっきからメーター内の b m w のアニメーション、さすが柔らかすぎないかそれなんですよ。 ステーションの段差を超えた時、ダンパーがかなり奥深くまで、豊かにストロークしたのを感じ取れました。エンジン、ショックアブソーバー、この2つだけは、レクサスの NX を100とした時、X1 が80以上は持っている要素です。乗り心地については、あんまり明確な印象がなかったのですが、ショックの部分でゆっかり揺れを取るおかげで、あんまり振動は入ってこないため、長距離も大変快適に走れそうです。 どうやら走行中にニュートラルに入れて空走距離を稼ぐことで燃費向上を狙っているっぽいな。D レンジでアクセルを抜いた時と比べてアイドリングのために燃料を消費するはずなのですがそれでもニュートラルにして減速防いだ方が結果的に燃費は上がるんでしょうかね。 確かポルシェもアウディも見たことやってたようなそういえばメーター下部に電子デバイス初期という見た目のカーナビの案内表示が見えますがポジションの問題なのか運転中はこれっぽっちも見えませんでした私ハンドルは一番上にそして一番手前に持ってきた上で残りはシートで調整するのですがポジション調整はドライビングに向き合う上での基本として結構丁寧に行っているのに この段階で、初めてアイドリングストップが作動しました。なお残念ながら、ブレーキホールドはありません。真横に車がいる状態での、二連右折専用レーン、これほんと緊張するよな。最適なラインとか無視して、隣の車から離れられるだけ離れられるルートを、慎重になぞりがち、さて路面は荒れ気味ですが、普通に乗り心地いいですよ。私は400万円で売られてるこの X1 の推定原価200から250万円くらいだと予想していますが、 普通にに快適に乗れるいわゆる長距離ドライブに行くことになってもこの X1 なら快適にこなせると思いますよ道路幅は手狭になっても全く窮屈さがないな控えめなサイズと視点の高さが運転をしやすくしてるそれにしてもさっき言ったポジションの話 BMW の SUV を買うようなユーザーなら高い位置に座りたがるだろうから一番高い位置にセットした時前提でメーター内部のシステムを作ってるんですかね私身長だけは至って平凡な日本人してるので乗り手の問題ではないと思うのですがここら辺で浮かんでくる宮崎文雄問題出た私ブログに 次のようなことを書いたんですよこんなのに乗ってる人が国産車は内装が安っぽいとか軽自動車とかわらわらとかネットに書いてると思うと笑えてくるのを通り越してミスボらしくなって泣けてくるそこまで言うかよだってさこれから都心環状乗るけど言っちゃ悪いけど運動性能としてはトヨタの SUV の方が完全に上です t n g a プラットフォームの合成と初期からロールを抑えるスタビを活かし どの SUV を選んでも、重厚感ある、安定した走りをしてくれるトヨタ車それと比べると、軽いといえば聞こえは良いものの、初期型の86みたいな、ボディ全体のだるさみたいなものがある。正直、これで b m w の、駆け抜ける喜びとか言われても、なにそれ煽り運転としかならない。まあ最連鎖グレードだからな、X1 の M はないようだが、上位を選べばまた変わるだろう。 BMW の公式サイトを見ていると、X2 から M が出てくるそうですね。それにしても内装のコストダウンがひどいぜ。ソフトパッド素材くらい使ってほしいですわ。これで400万円だからな、プリウス PHV の方が、走行性能を含めた総合点では上だろう。そんなわけで、駆け抜ける喜びがあるわけでもなく、内装に高級感があるわけでもなく。 確かにエコカーではあるけど、モノに対して値付けが高すぎる。コストダウンがひどすぎる。BMW という名前だけ欲しい人に、適当に売り付けるためのぼったくり商品。こう私が想像してしまったほど、期待と現実は違ったわけです。でも BMW って、フラッグシップに、XM とかいう化け物がいるからな。こんな見た目だけのコストダウン車で、BMW の SUV は語れないですわ。さて、やっと都心環状に来ました。パドルシフトはないが、 どの程度のパフォーマンスがあるか 考えると、かなりの加速力です。トルクと燃費に全振りしているはずなのに、ここまでの加速力が出せるのは素晴らしいな。しかも、急加速中も、高速巡航中も、安定性と快適性を両立。映像で見てると結構スピード出てるように感じますが、ゆったりと走ることができます。踏み始めから最大トルクがドカンと出ますが、トルクで押し出される感じはほとんどないっすね。ふらつきもなくて、 不安定感もなくて、SUV でも恐怖感が出ないのは良いと思います。90度カーブに入っていきますが、段差をガタンと超えた後も、あまり変な動きをしないので、万人向けで安全です。ただ、背が高いのと、前が重い。攻め込んでいくと、この2つを痛烈に感じる動き、サイズは全然違うのに、なんかアルファードみたいな旋回フィールなんですよね。そこそこな領域まで入っていけるけど、トヨタの SUV みたいな、一体感やどっしり感というより、 元の軽さと小ささで物理的な限界の高さを借りてる感じえぇ捕まったはずはないこの直線区間はそこまでのスピードを出していないあれ 3.5L じゃなくて多分 2.5L の方だな右コーナーへの飛び込みもかなり甘いというか取り締まりメインできっちり訓練してるっていう感じの走り方ではないですねロングホイールベースと大柄なボディと理想的な前後重量配分でグラウンス直に動く 高速域での信頼性と限界性能は果てしなく高い一睡のスポーツセダンだったわけですが大半の元クラウンオーナーはあんなガキガキなスポーツ性を求めていなかったようで段差を超えた時のゴツゴツ感ボディの剛性の高さアクセルを緩めるだけでノーズが入っていく回盗性能 新型開発にあたってあまりにもスポーツを意識した設計を避け年配の方に優しくしたというわけだな乗りやすく快適で狙った通りの車ができましたな言っちゃ悪いがトヨタの SUV の動きと比べるとあんまりこの X1 褒めるところもないんだむしろ怖いですからねこのふにゃつきでは限界に挑めないなんだよ誰か事故ったのかよ 乗り物のセッティングによっては、オーバースピード気味に飛び込んだのを、ハンドルを切りましてごまかそうとしていた時、段差をガタンと超えた表紙に、車のバランスが崩れて、一気にスピンというのがよくある。ああちょっとミスった、今右タイヤで白線を踏んでる。でもちょっとの修正でラインをアウト側にずらそうにも、ビシッと安定させた旋回姿勢を、一旦緩めさせるのも怖い。うーん、やっぱり BMW の SUV に期待している動きと、現実の乖離がちょっと大きすぎますね。単調 なな右カーブのの連続だだが重心や高負荷域での動きなど教ええてもらえる情報は多いんだぜ全般的な運動性能の評価としては車に疎い BMW の名前に釣られてきた一般人を騙してるだけという評価とさせていただきます高速を降りる前にエコモードにおける改正減速時のオルタネーター周りの動作でも観察しましょう褒めることがあるとするならこのエンジン燃費もやけに良いんだぜ排気量と重量の割に 加速も鋭いこの減速中にバッテリーを充電しておくんだそうすることでアイドリングストップ可能時間が伸びるし次回に誰かが借りた際も走り出してから初回のアイドリングストップ作動までの時間を短くすることができるここから先結構な坂を下るからだいぶ稼げそうだなリアルの方が忙しいので残りは駆け足編集となりますが今度は救急車来たよ 救急車も横転させそうな運転をする関東と違って名古屋は平和だなというわけで最後ステーションに駐車していくのですが微妙に入り口が狭くてだるいっすね縁石も結構な高低差があるので的確に車体を押し戻していかないとですこういう車道封鎖中のギアチェンジがあると操作ミスが少ないシフトノブというのが大事だなプリウスは右上に持っていくだけですが上下方向に動くだけのシフトノブあれが一番危ないニュートラルからリバースへは 基本的にボタンを押さないと入らないが、力加減がよくわからんよな。優しく押すとニュートラルのままだし、押しすぎるとパーキング行きそうになるし、危ないシフトノブはどっちだよって話ですよね。世間が間違ってるパターンだな。というわけで忙しいので動画はここで終わります。